感じでほらこれ 見, 見て見て見てカリカリのカリですよこれはいどうもークリスマスはいつもサイレンナイトなリュウジですクリスマスに雨が夜更けすぎに雪と変わったのを見たことがないそんなこと言っても僕料理研究家なのでやっぱり、ね、皆さんが幸せな皆さんがもっと幸せになれるっていうレシピをやるのがね僕の使命なの 今回は最高に美味しいクリスマスにもバチバチ使えるまあ普段でもいいかな最高に美味しいですね至高のフライドチキンです皆さんお待たせしましたクリスマスみんながフライドチキン食べたいんだろうなと思って開発しましたじゃあやっていきますリュウジのバズレシピ 材料紹介いきたいと思います。これもも肉です。もも肉が僕はおすすめです。あのやっぱジューシーなんでね、フライドチキン感すごく出て、ケンタッキー感がね、ケンタッキーでも一番うまいっていう言われている、サイっていう部分があるんですけど、まあ、あれもも肉なんでね。で、今回もも肉をね、クリスマスですから。 に使いましょう で, で、あと、ニンニクが一かけで。これね、あのガーリックパウダーっていうスパイスも使うんですけども、やっぱ鍋のニンニクとあの乾燥したニンニクのパウダー、えー、これダブル使いで使っていただくと、非常にフライドチキンっぽいパンチが出ますんで、でこれやってください。えそしてですね、今回はですね調味料類があるんですけども、まあ ま, まずコンソメですね。フライドチキンの旨味を足すっていうイメージ。であと、僕のレシピで初めて出てきます。これオールスパイス。 はい、これを使うことによって結構、ね、薬膳っぽい香りがするんだこれを使うことによってかなりえ本格的なプライベートになりますこれぜひ使ってみてこれも絶対にスーパー売ってるんですけどガーリックパウダーねまあこれはねぶっちゃけなかったらないでも美味しいんですけどあればあるほどパンチが効いた味わいになりますから美味しい味わいになりますから買ってください保存が効きますからね粉末状なんでね無駄になりませんから大丈夫ですはいあとはナツメグですはいナツメグは何回も出てきます ね、唐揚げとかね唐揚げの回とかに出てきますのでこれ活用できますはいということでですね今回はプリーザーのレシピをやるにあたって一番必要なことって皆さん何だと思いますか焼け酒ですね<笑>ということでですね飲んでいきます<笑>だってね想像してみてくださいこの動画をご家族とかねカップルとかね相当見られてあ今日はプリーザーのプラズチキンにしようっていう、ね、でそして僕はサイレントない、まあ、それは 飲まやってられないのでそしてメンタルを安定させますそれが今日僕が料理する上で一番大事なのです皆さんはシャンパンとか飲む僕はハイボールはいはいじゃあということでですね付け合わせでね今回はねレタスとトマトマトを買っています、はい、まあ、これは後で使いますのでまずこの鶏肉えー、もも肉です広げますで ラップをかぶせるんですねそしてまあ手頃なワインの瓶でこの鶏肉を気持ちを込めて叩いていきます「雨は夜更けすぎこんな感じでね、叩けましたらですねほらさっきまで盛り上がってた鶏肉がですねぺったんこにね潰されたようになってると思いますねえー、そしてですねここからまたさらにですね「雪へと変わるだろう」「 なって感じで皮目はねしっかりとあの切り裂くようにこうやっててそうすると味が染みますから、まあ、こんな感じでねはいということでですねこんな感じになりましたらこれね3等分に切っていきますこの3等分っていうのは鶏肉の形もよるんですけども、まあ、可能であれば、えーとね、ここを切るんですね ここはい3等分だからこうやって切ってこうやって切るのが一番形が均等にいくんですねここをね切っていきますでここでワンピースねワンピースねはいでここでだからここでもう1ピース取りますはいだから今回はこのねこのこの3つのピースでやっていきますはいでそしたらですねこれをですねスパイスにねつけるわけですねじゃあちょっとスパイスにつけていきましょうこれねお肉ね 叩いてここに入れますでここにスパイスで香りをつけていきますオールスパイスです1234振りぐらい小さじだと4分の1ぐらいかなナッツメッグです1234これもね同じぐらいの振り方ですねこれぐらい4分の1から5分の1ぐらいガーリックパウダー123456コンソメを、えー、小さじ2分の1小さじ半分ですねはいでこれで味をつけていく 学ぶを読むのしおう油ちょっと入れていただいた方が日本人好みの味そしたらですねこう全体にまぶさるように、ね、ちょっとねも み, もみ込みながらつけていくとこれが重要でございますでこれで ね, これね30分つけてくださいそうするとあのお肉の内部に味が染みてですね非常にジューシーで味がねしっかりしたフライドチキンになりますよね 必ず30分以上はつけてくださいもうそれ以上つけるのはもう全然いいですから1時間とかつけてねあの半日つけてもいいですからねあの最低でも30分はつけてくださいと、えー、揉み込んでいただいた後はこれは常温であんまりにもね長い時間、ね、つけておくんであればラップして冷蔵庫の方がいいんですけども、まあ、30分ぐらいだったら常温で全然平気なのでラップをして清潔を保って常温で30分つけてくださいはいそれではクリスマスに幸せな皆さんのためにフライドチキンの衣を作っていきたいと思います まずです、ね、卵今回、ね、衣に、ね、卵を混ぜ込みますフライドチキンってほらザクザク感が一番重要じゃないですかそのザクザク感を演出するためにあの卵とね薄力粉を混ぜるとすごくね衣っぽくなりますねフライドチキンっぽくなるんですよでここにこれ薄力粉ですね、はい、これ大さじ2杯そしてですねコンソメが小さじ2分の1です 衣にもコンソメ入れるんですけどじゃあなんでお肉に下味つけて衣にも下味つけるかっていうと今回のフライドチキンってものすごく衣が厚くてザックザクしてるんですよだってフライドチキンって結構衣厚いじゃないですかで衣がつければ厚いほど、えー、食べた時に衣に味がしないとお肉自体の味に負けちゃうんですね衣がなので、えー、衣にしっかり味をつけていくってことがすごく大事なんですこれ、はい、ですね、えー、とお醤油ですこれね でこマナブを1つしますそしておろしニンニクでここで生のニンニクの香ばしさっていうのをですねこの衣につけていきたいんです<笑>でこれでですね混ぜますこれですね混ぜてソメの加油が全部溶けるぐらいまでやってあげてくださいで、あとはあのー、このくつかるまで待ちましょうあと20分 です50分ぐらいでつけましたんで、あので、ー、全然やっていきたいと思いますよまずこれはねあの油をね温めるんですよこれ油をねフライドチキンの場合はちょっと多めなんですけどもう大体に、ね、鍋底1 5センチぐらい2センチぐらいでしょ僕これでね中火で温める鶏野郎を 1, 1ピースつけるとこれは、ね、全部全部つ け, ちゃうつけちゃったらいいこれかねこのまま揚げるんじゃないですかこれ、ね、もう1回もう1回ここにつける これはね、薄力粉です。薄力粉にねあべったり つ, つけるそうこれはどうですかでねフライドチキンの場合、ね、ちょっとね強めの火でもいいかもしれないとあの ち, ょちょっとね強めの中火ぐらいみたい な, みたいなフライドチキンはねちょっとねこう投げた方が美味しいのであで皆さん どうですか、このカリカリのカリですよこれバットかなんかにこのキッチンペーパークッキングペーパーねこうやってこ引いてください全体がこういう色にねはいえ柴、ー、犬色になったら一回取り出しましょうかせっかくですたらしかしかりザックザクチキンですよこれはい、はい、取り出しましたはい で、3分冷まして中まで余熱で火を通していきますはいじゃあですねえっと3分経って余熱で冷ましたえっとこの、えー、チキンもう一回揚げていきますこの余熱を挟むことで非常にジューシーなフライドチキンにな結構ねちゃんとしたフライドチキンなんですけど転がしながらねやってあげてくださいなのね そしたら、で全体が、いい色になりましたね、でもね。はい。こんな感じになりましたね。全体がザクッといきましたら、これね、ザクザクのフライドチキンが食べたいからやってみますね。はい、じゃあですねー、チ、は、キ、い、を並べていきたいと思います。ちょっとね、今回レタスとミニトマトをやっておりますけども、まあまあまあ、こんな感じでね、こんな感じで。まあ、最後に、とりで。 これ完全にラストクリームスマ ス, ー ス, クリースマスラストクリススマス I gave you my heart はいということでできましたら食べていきたいと思いますいただきますでもさクリスマスにさハイボールってのもないよねだから私用意しましたじゃあ皆さんご指名ありがとうございますはいシャンーあっもうあうます じゃあ皆さんハッピークリスマス僕手掴みでいっちゃおうかなほらーじゃあいただきますこれはね超タン抜きでうまい、ね、これスパイスがものすごく染み込んでこのザクザクの衣ようん、まいやーこれはねせざるを得ないスタッフチャンスを 手づかみでじゃあ、うん、いいで行っちゃっていいっすよこれはいただきま す,、えー、すうん、すごうんえすご本ほんとにマジでうまいですこれはマジでクリスマスにぴったりクリスマスにぴったりクリスマスにぴったりですクリスマスに食べたぜひですね皆さんね僕と楽しい、嬉しい、恥ずかしいな夜を過ごしましょうということで今日はメリークリスマス <笑> ち, ょちょっと待ってちょっと待ってむなしいむなしいむなしいむなしいむなしいんですけどむなしいむなしんですけどむなしいむなしいんですけどまあいいや